今日の、えー、藤井の紹介をしたいと思いますえー、皆さん当然分かります。知ってますが、藤井省吾、えー、先生知ってますよね。はい。私が藤井塾に入ったのもですね。えー、まあ、もちろんそうですが、藤井先生の存在があったからです。youtube でですね、えー、見てなんで最初動画を見た時にはどうしてこの人こんなに怒ってるんだろう。みたいな動画を見てたんですけども、動画を見るにつれて、藤井先生の魅力に引き込まれて藤井塾叩きました。で、藤井先生は？ もともと理学療法士、京都で理学療法士をされててですね、私も作業療法士なんで、すごい親近感ですけども、全くゼロの状態から3年で10億を作るぐらいの会社を作り上げる、すごい先生です。で、治療院業界、たくさんいますが、10億を作って売ってる先生っていうのは、本当に藤井先生ぐらいしかいないです。で、皆さんはあのなかなか10億を売ってる人って周りにいないんじゃないかと思うんですね。はい でそういった疾患者の結果を出して、えー、治療技術もあって、えー、経, 営経営の技術もあってそういった先生の話を聞きたいというのはなかなかないと思いますのでぜひこの貴重な機会をねぜひ、えー、皆さんに活かしてくださいでは、えーえー、代表の藤井を紹介します、えー、藤井翔吾先生ですよろしくお願いいたします皆さん拍手でお迎えください今井先生ありがとうございます、えー、皆さん藤井です、えー、今日はよろしくお願いいたします 早速、ちょっとある話をさせていただければなと思っておりますので、始めていければと思っております。はい、で, 今日はですね、まあ、こういう形で、偉大なる企業っていうふうな話について、話をね私のほうから冒頭でさせていただければなというふうに思っております。はい でえっと、おそらくなんですけれども、まあ、このコロナ禍であっても、です、ね、あの今日こうやって、えーこのまあ、どうやって独立するんだろう、どうやって起業するんだろうというところの、まあ、セミナーに来られたということは、皆さんやっぱりすごいね、興味があられると思うんですよね。どうやれば自分が、えー、このコロナ禍であったとしても、まあ、売り上げを上げれて、でなおかつ、まあ、進んでいけるのか、<笑>そして、まあ、起業っていうのは、あの皆さんご お, お分かりの通りですけど、まあ、決してやっぱり甘いものではなくて、まあ、それなりにあの大変なことなんですね。 でそれを、えー、どういうふうに、まああ、これからですね、まあ、半年とか、えー、1年間とかだけじゃなくて、5年とか10年間ぐらい歩んでいけるのか、えー、そしてなおかつ、まあ、成果がどうやったら、ね、出せていけるのかというところについて、まず私の方から話をさせていただければと思っております。ちょっと待ってくださいね、画面の、ちょっと調整しております。お待ちください。<笑> はいお待たせしました。はい皆さん、じゃあ声聞こえてますが、声聞こえたらちょっとサインください。手上げたりだとか、丸のマークしていただければなと思っております。はいありがとうございます。えっと、そしたら、ですね皆さん、いかがでしょうか今は、ね、独立開業されている方ちょっと手を挙げていただけないでしょうかもうすぐに自分でお店やっている方手を上げてください。うんえっと、1、2、3、4名ぐらい入られています。じゃあ、今お勤めの方、手を挙げていただけないでしょうか ?1、2、3、4、はい、5、6名ですね。はいありがとうございます。 そうししたら皆さんいかがでしょうか。がでょこれから、ね、独立開業、起業していくっていう話があると思うんですけれども、これ、ね、あの皆さん、絶対皆さんがこう今、影響があるものって何なのかって話なんですけれども、コロナウイルスの影響ですよね、今、皆さん、コロナの影響で、まああのー、いろいろ経済がストップしてしまってたりだとか、特に今、ですね、あのー、治療科の皆さんですから、 えー、とそれなりにやっぱり影響する場所でね、お勤めいただいている方が多いんじゃないかなと思ってるんですけど、コロナの影響を受けてるという方、ちょっと手を挙げてくれないですか、コロナの影響を自分は感じる、コロナについて影響を受けてる、PCR 検査始まった、あ受けたことあるとか、もしくはワクチン接種しましたっていう、な、まあ、何でも結構なんですけど、コロナウイルスの影響が何か自分が受けてるという方、ちょっと手を挙げていただけないでしょうか。 これも1、2、3、4、5、6、はい、7名ぐらいですね。はい、分かりました。ありがとうございます。はい。そしたらですね、まあ、コロナウイルスもいろいろ皆さんに影響を与えているっていう話があったと思うんですけれども、皆さんでもコロナの中ですけど、ここに来るってことは、企業とか何か、週末会議とか 何, 何かに興味があるってことですよね。おそらく。コロナの中でもやっぱり何か自分で、まあ、思いとか気持ちがあるから、ここに来られていると思うんですよ。 じゃあ、そんな皆さんがですね、どうやったら、あのまあ、このコロナの中であったとしても、まあ、やっぱり歩んでいけるのか、進んでいけるのかっていうところがポイントになっていると思いますので、まあ、そこの部分をちょっと今から話をできればなっていうふうに思っております。 で皆さん、ちょっと次、こんな感じでスライドをですねお見せしていると思うんですけど、まあ、これちょっと、えー、今、コロナのワクチンの接種が始まったりとかしてるんですけれども、あのー、私のやっぱり知っている医療機関とかでも、非常にですね、あのー、ワクチンを打つっていうので混乱しておりますね。で治療院経営で言うのであれば何が起こってるかって言ったら、予約のキャンセルとか、よく起こってます、聞く話としては。緊急事態宣言が出て、ちょっと今はあのー、やめとこうかなっていう風に。 いうおっしゃると緊急事態宣言の解除になるまではちょっとあのセンサーとこ行こうやめとくわっていうふうな感じでね、まあ、おっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。はい、でなおかつ、今はあの病院に行くこと自体があんまり良くないというかあのコロナにな感染するんじゃないのかってい う, ような風評被害の部分ですよね。これだから生体院系とか病院系の仕事をやってる人ってもろにめちゃくちゃ影響を受ける業種なんです、はっきり言って。 でまああの生体に比べてもろ、まあ、に受けるのは、もうはっきり言って、小児科と内科の医者なんですね。もうめちゃくちゃ影響受けてます。小児科については何なのかって言ったら、子供がですねマスクして手指の消毒しまくってるから、あの風邪ひかなくなったんですね、この2年間。なんでめちゃくちゃ患者数が減ったっていうふうに、めちゃくちゃ私の周りの小児科のお医者さんおっしゃいますし、もう1個内科。内科で熱がある、咳が出る、くしゃみが出るっていうこと自体が、今は社会全体から敬遠されます。 皆さんどうですかバスの中とか電車の中でくしゃみするの嫌じゃないですか今。くしゃみしたら自分が金持ってる側だっていう風に思われてしまうんじゃないのかなっていう風に感じちゃいますよね。とか人混みの中で大きい声出しちゃいけないとかね。そもそも外出る時にマスクをしてないことすらがもうなんかお前何やってるんだみたいな感じでも思われてしまいがちなそんなご時世に今はなってるわけなんですねで。皆さんそんな中で起業したいんですよね。もしくは独立開業して集客して売り上 げ, 上げたくて おそらく健康関連ビジネスでうまくやりたいと思ってるってことですよね。ではっきり言っておきますよ。今は独立開業する時期じゃないですよ。はい、普通に考えたら。なんでかって言ったら、こんなに荒れてるんだから、あのマーケティング要素の影響が売り上げに影響しすぎますね。なんで、私の口からは、今じゃあ独立開業する時期なんですか。え市場全体の状態見て、今がどんどん新規参入するタイミングなんですかねって言われたら違いますね。はい なんだけど、ここに来てるんですよね、皆さん。違うと。まあ、それは違うだろうなってお分かりだと思うんですね。今、起業するのってリスクやばいし、あのー、だから、むしろ皆さん、コロナの中でどうやって売り上げを V 字回復させていくのかっていう、まあ、そういう感じのね、ことに興味があられる方が絶対多いんじゃないのかなっていうふうには、個人的に思ってる部分であります。で、あのー、私もやっぱりこう、今まで7年ぐらい、あのー、会社やってて思うことなんですけど、 やっぱりここまで影響を受けたのは、私の起業家人生としても初めてでした。はい、初めてでした。なんでかっていうと、普通にあのセミナーもこういう形で、ね、オンラインのズームって形でさせてもらってますけど、もともとはあの、セミナー自体を月間に120回とかやってた会社なんですね。120回とか月間にですよ。だから年間通ずとも千1000とか、優に超えるぐらいの、ま、セミナーをやってた会社なんですけど、それが全部ゼロにして2年。 ね、経過してるわけなんですで、あのー。ってなると皆さんどうなのかって言ったらもちろんですけどうちの会社もセミナーのやり方変えないと存続できないっていうところ当然ありましたよ去年の初め。セミナーのやり方とか提供の仕方を新しいノウハウを弊社で作らないといけないもしくは、えっと、商品提供の仕方自体に刷新しないといけないっていう風なそういういわゆる難題が去年の2月に始まったというのもうちの会社もちろん影響を受けてるわけなんですね。はい なんですけれどもあの、今ですね、私、弊社、どういう状態なのかって言ったら、来月からですねあの新しい新規事業に参入していきますで。そしてそこに大きく投資していきますし、今新しく、えーま、今年になって、新えっと、中途採用の面接とかも80人近くやりました、ね。はい、っていうふうに、会社自体はどんどんどんどんコロナになってますけれども、まあ、去年1年間ぐらいですべて整備を整え直して、今年1月からは、 完全に攻めれるように体制を作り直しました、ね。っていうことをやってコロナの中であっても、もう一度会社から言うと、まあ、ほとんど関係なく進める状態に転換しきって、またこの新たな時代を戦う、挑戦しようという風な形でやっております。はい。というので、えー、皆さんいいですか大事なことは何なのかって言ったら、こういう風に時代の変動だったりとか環境の変化っていうのは、 起業して自分で店持つんやったら必ず怒るんですね。絶対怒ります。で、10年前に何が起こったかって言ったらリーマンショックですね。リーマンブラザーズの大きな、やれるね、めちゃくちゃ世界に影響を与えてた銀行が倒産したんで、関連する産業が潰れまくっていって、でそれでまあ 大, 大, 大, 不況大不況が来たっていう風なものがあったんですけど、まあ、皆さん、だからこれから治療院系やっ て, くやっていって、本当に勝ち続けたいのであれば、は私のこれからいう話はすごく大事で。 だからコロナがどうとかっていうふうにもう口にしている時点で、まあ、はっきり言って売り上げは上がらないですね。コロナだからどうとかコロナだからしょうがない、えー、コロナだからあいわゆる患者さん来なくなりました自分は起業できません売り上げ下がりましたよねっていう思考が皆さんの頭の中について回るのであればもうそれはそもそも起業家として何かが足りないと思います、ね。はい。こういうふうに あの皆さんいいですか世の中混乱してますけどこれ逆に言うとめちゃチャンスなんですよね。めちゃくちゃチャンスですよ。世の中混乱してて、あのー、まあ何て言うんですかね今まで作られた秩序とかが崩れてる瞬間っていうものは私たちのような中小零細企業っていうのは何かを仕掛けやすい時期でもあるんですね。はいまあ、そんな考え方も実はできます。はい、なので、えー、皆さんいいですか今今かから皆さんが今日をきっかけにして やはり私としては大きく飛躍していただきたいなと思ってるんですね。で、大きく飛躍していただくための一番大事な起業家としての、もう一回言いましたね、偉大なる企業って私、冒頭に言ったと思うんですけど、偉大なる企業ってこれ何なのかってことを、今から話をね、させていただこうかなっていうふうに思っております。はい。なんで、今日皆さん、あの、一番大事な部分はここだと個人的に思っております。 まあ、今コロナのでこれだけ世の中とか世界が荒れてる中ですけれども皆さんこれ私こういうね起業家ま あ, あの私の塾とかテレの中でも紹介させてもらったことがあるんですけれどもあの岩崎弥太郎さんって方ご存知ですかね三菱の創設者です戦前のいわゆる幕末からですね明治維新にかけて活躍した武士の一人で見事起業家に武士から起業家に 転身したこの岩崎弥太郎という方なんですけれども、この方はいわゆる幕末からですね、いわゆる三大財閥といわれる三菱の一つを築き上げた創設者なんですね。皆さん、三菱っていう会社知ってる人、ちょっと手を挙げてくれないですか三菱、聞いたことある人。はい、ありがとうございます。たぶ日本人であれば、ほぼ全員三菱って名前知ってますよね。は い, っていうぐらい有名な企業に成長させての1台で作り上げたのがこの岩崎弥太郎という人なんですね。 で今日これからなんでこの岩崎あ太郎さんの話をね、みんなの前でさせていただくのかって言ったら、当然何か理由があって、コロナだろうがなんだろうが、このね、岩崎あ太郎さんがやったやり方を分かってれば、皆さんは絶対に起業でうまくいけますね。100% いきます。けど、このやり方分かってなかったら、はっきり言って、面白くないと思いますよ、起業が。なんでかっていったら、独立開業して何が怖いかっていったら、次何したらいいか分からないことなんですね。 わかりますでまずは、売り上げ100万目標にしようと思うんですよね。売上100万いったらいいじゃないですか。行くんですよ。1年ぐらい本気でやったら。リッチ、じゃあその次何するんですかね。まあ、とりあえず200目指そうみたいな。やるんですね。で、200目指しました。行きました。じゃあその次何しようかな。っていうので、これ、起業したら何が起こるのかっ て, って200万、300万、500万、ね、1000万っていうふうに売り上げ上がって、売り上げって数字だから、もう何兆、1兆、2兆、3兆、まあ、国の予算並みに。 通じて永遠に上がりきっていくわけであるけれども、自分自身は次何すればいいかなんて誰も教えてくれないんですよね、起業したら。でも、病院とか接骨院で働いてたら、最初は新人で、いら社員とかで、なんか部長みたいになって、院長になるかなっていうのはなんとなく分かると思うんですよね。で、そのレールの上を歩いてきゃいいんですよね、雇われてた。けど起業したらどうなるのかって言ったら、自分で次どうしないといけないのかってことを、 自分で分からないといけないんですよ。で、これ誰も教えてくれないんですよね。この差がでかい。なんで何が起こるかって言ったら、まあ私の嫌いなですね、経営者のタイプの人ですけど、金だけあげるとですね、ある程度だから物理的なですね、あのところって、だいたい年収で2000万ぐらいいくと、何でも本を買えるようになるんですよね。この世の中。なんで2000万ぐらい行ったときに、企業家としての進化が試されるんですけど、そこでキャバクラ行ったりとか、酒に浸る人と、もしくは会社をでかくしようっていうふうに一生懸命。 あのー、努力される企業家の先生と、大きく2つにピタッと分かります、ね。で、前者のじゃあなんでお酒とか女の人とかにお金をね、使うのかって言ったら、まあ、はっきり言ってステータス買ってるんですよね。そういう自分がかっこいい世の中全体の中で、ベンツ乗ってでかい家住んで、なんか自社ビルどうのこうにあったりとかっていう自分がかっこいい、まあね。そういうふうに思ってるんですけど、はっきり言いますけど、そんなんしょうもないですよ。ベンツどうとか、キャバクラどうとか、その程度のことが、 自分を縛らしめるためのすべだと思っている人なんてめちゃくちゃしょうがないと思いますね。そんなことをその程度の起業家で終わってほしくないのでこの話をさせてもらってるんですね。もう一回言いますね。皆さん、道はありませんよ。週末会業だろうが売り上げ今が厳しいだろうがねそうやってこの半年とか1年で思っていることだけであってそんなことよりも大事なのは自分の一番本当にやりたいことが何で。 自分が一生かけて何をやりたいのかってことを自分で確信してるかどうかなんですよ。これが分かってなかったら、企業なんてものはすぐ潰れるね。なんでかっていうと、今からお商売するのって自分の足で立てていくんだから、自分がやめようと思ったらそれで終わりなんですよね。で逆に言ったら、自分がやると思ってるんやだったら、1000万でも2000万でも借り入れして金借りてきてやったら、ずっと潰れないんですよ。企業ってそんなもんなんですよ。なんでね、考え方はまあはっきり言っときますけれども、 だからどういうつもりで自分が今から独立開業の道を行くのかっていうのがめっちゃ大事で起業してしまったときにその考え方とかいわゆる自分がどういう道を歩んでいきたいのかっていうのが分かってない人って結構辛いんですよね表面は売上出てるように見えるんだけど中身めっちゃ辛いんですよね毎月毎月の売上のことばっかり考えててで1年後とか2年後自分が本当にどうしたのかが分からない企業家って世の中にありふれてるんですよねこれ辛い面白くない そして自分が売り上げ上げることだけが自分の人生の価値観のすべてになってて、それ以外の考え方が分からない人ってめっちゃ多いんですよ、私の周りでも。面白くないですよ、皆さん。だからね、はっきり言っときますよ。もう一回言いますけど、企業で独立開業でね、本当にうまくいきたかったら何なのかって言ったら、自分の根っこの部分で、ああ、もう俺はこれをやるために生まれてきたんだっていうぐらい思えるぐらいの何かを自分で見つけられるかのか な, なのかなんですよね。 それに出会えれば、はっきり言いますよ。治療院系ごときの100万なんて、2週間で作れますよ。その仕組み。むちゃくちゃ簡単なんで、治療院系なんて。で、私も言っちゃいますけど、治療院系、私は2ヶ月で飽きたんで、簡単すぎて、経営が。新規取ってリピートと終わりなんで。あと何もしなくていいんで、むちゃくちゃ簡単なんで、このビジネス。なんで、飽きましたね。面白くない。ワクワクしない。やるのであれば、 やっぱりもっと大きなところで自分がどこまで挑戦できるのかってことは私は見たいんで、治療院系、面白くなかったです、私としては。別に治療院系が悪いって言ってるわけじゃないです私個人の価値観としては、2か月で治療院系自体っていうものが、ワクワクがなくなりましたね。ただそれだけを毎日やる自分にとって。なので皆さんには治療院系をやりつつ、どうなりたいのかっていう部分まで私が今日は話をしようと思ってますね。治療院系をやって、 そこから自分がどういうふうに歩んでいきたいのかっていうことを、ここの部分が分かってると、その治療院系でうまくいったことの次が見えるんですよね。なんでね、あのー、皆さん、この世界ってね、本当に言っときますけど、治療院系なんてね、はっきりと30万ぐらい金出したら誰でもできるんですよ。マンションの一子でカーテンとベッドを買ったら終わりなん で, で、ネット引いてどうのこうの、パソコン準備してもできちゃうビジネスなんですよ。誰でも参入できるんですよ。国家資格なんかいらんし。 で、解剖学の本、一冊読んだ人だけでも、私はカイロプラクターのどうの子ですって言ったら、もうできるビジネスなんですよね。参入障壁、むちゃくちゃ低いんですよ。ってことは、これからずっと永遠に競合が入り続けてくるビジネスモデルであります。で、そんな中で、今から私の言う考え方とマインドセットを持ってたら、競合は絶対あなたに追いつけません。あなたは常に市場をリードし続けて、地域をリードし続けていって、 資金的にも豊かで、いいお客さんといいスタッフが来続ける治療にすることができますね。けど、私のいう考え方が分かってなかったら、売り上げはどこかで必ず止まります。てっぺん来ます。もしくは新規がそもそも集められません。もしくはリピートの取り方、分からないままで治療に経営を畳むことになると思います。ついで廃業ですね。ああ、俺の企業向いてなかったっていうので終わってしまうと。その差は一体何なのかっていうふうな話をもう一回させてもらうと思ってるんですね。はい。 なんでね、もう一回言っときますけど、私ははっきり言って甘いこと言うの嫌いなんですよ。で、あのはっきり言って、あの自分で店開くんやったら、自分で決意決めてやれって話なんですよね。楽器じゃないんやから。子供じゃないでしょ、皆さん。自分で何かかけてやるんでしょ、企業って。自分で責任取ってやれよって話なんですよ。だから私の言う話、厳しいと、関係なくて、こうやったら勝てるでっていう、実証に基づいた話、これからしていくから、本気で勝ちたいやつは、ほんまに言うこと聞いてもらって、やってもらうと、 今日はえ一日になるんとちゃうんかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね。はい、なんでね、もうはっきりときますよ、客観的に見て、今こうやってコロナウイルスとかで、もうめちゃくちゃこう医療に関わる産業の人たちで、人と人とが接触するビジネスっていうものは、もうね、うまくいかないんですよ、どう考えたって。京都来てみてください、市場河原町とかって言われてるとこ、こほとんどシャッター閉まってますから。観光業で栄えてる町が2年間もね、観光客が来なかったら、潰れていくよ。 なぜかドラッグストアがいっぱい入っていってるという謎の、ね、状態が京都で起こってるわけなんですけれども、で 皆, さんあの皆さんの地域の中で、これから起業していって、どうやって集客していったらいいんですかね売り上げどうやって上げていくんですかねこれ、ほんまに頭が引きちぎれるほど考えて、やったやつがこれから唯一勝ていると思うんですね。なので、コロナによって、うちも熟成だから100人ぐらいいるうちあのネリッパートナーとだて、大体100人ぐらい見てて分かるんですけど、まあ、売り上げ上げるやつはコロナとかどうとか関係なく上がるんですよ。 で上がらない人って何やっても上がらないで。コロナがなくても上がらないんですよ、はっきり言って。だから、あの冒頭で私がお伝えしたいことは何なのかって言ったら、もう外的な環境因子とかね、金がないとか家族がどうとか、もう口にせんといてほしいんですよ、起業するんやったらで。それ言ってる限り、いいスタッフとお客さん、絶対来ないんですよ。それに向いてる人しか、あなたの元に来ないですね。はい。でね。 このじゃあ岩崎太郎、なんで私がここで話を出させてもらうのかって話なんですけれども、はい、これ見てください、時は幕末でですね、もうだから明治維新になる前でもうね、これ、だからどういう状態なのかって言ったら、もう三菱の財閥にもなった人ですけれども、生まれは土佐でね、まあ、だから坂本龍馬とかね、まあ、その辺の人たちとね、岩崎彌太郎さんはだから結構友達だったりとかするんですけど、もう超度がつくほどの貧乏なんですよ、この人、生まれは。 超度貧乏で親父は酒飲んで、ね、博打しまくるし、でも奥さん殴るし、ね、兄弟はおるけど、でおん要はもう自分の家は貧乏やから、もう当時何してたかって言ったら、こうやってね、あのね、鳥籠売ってたんですよ、この人。三菱の財閥のね、作り上げた人が一番最初にが鳥籠売ってたんですよ、武士やの。だから当時財閥、どういうだから、幕末になってたら、もう武士の仕事も、 平平和和やから僕が300年続けてめちゃくちゃゃく、あのー、なんですよね日本はだからあんまりそう切り合いとか戦争とか起こらんかったから武士だったけど収入がないから農民の真似をしてみたりだとかもしくは商人の真似をしてみたりとかっていうので弥太郎さんどうしてたかって言ったら親父が鳥籠売れって言うから自分も鳥籠売ってたんですよ一緒にこうやって武士のプライドもね誇りも捨てて こんなことをわしはやらんとならんのかって言うけど、しゃあないんですよね。家貧乏やから。食っていかなあかんから。これやるしかないっていう状態でやってたわけなんですよね。でね、皆さん、あの、こんな時代の中で明治維新になるきっかけって何か知ってます黒骨来るんですよね。品川に。はい。ペリー来航ってやつなんですけど。 黒船って皆さん、も, もちろん歴史の教科書になろうと思ったら、知ってる人手挙げてくれないですから、黒船のことを知ってる人。もうこれ知ってますよね、日本人であれば。もうそういうような出来事があったわけですけれどもあの、黒船が来てですね、何が起こったかって言ったら、あのこのままやったら日本が諸外国のいわゆる植民地にされるぞってなったんですよね、イギリスの。イギリスとかアメリカとかフランスの当時の欧米列強がすごく強かったから。 あの欧米列強は鉄道でですね今、移動してるのに、日本は ま, あまだ馬やったんですね、移動手段が馬に乗ったりとかね。で、えっと、船も何なのかって言ったら、あの日本はですねまだ砲を張って海を移動してたけど、もうまさにアメリカとかイギリスはどうなってたかってったら、もういわゆるエンジン積んでてね、黒いあのいわゆるだから、煙をくもく上げながら、いわゆるエンジンで稼働するような、いわゆる今のです、ね、船、全く違う砲を張る船とエンジンで動いてる船。 だから黒船来たときに日本人どう思ったのかって言ったら、こんなにも海外と差がついてしまったのか、これだから戦争になったら一気に日本植民地にされるなっていうのが、誰でも簡単に分かったんですよね。っていうので、やばいやばいやばいやばいってなってきたときに、どうなったのかって言ったら、こういう岩崎雅郎みたいな20歳の前半ぐらいの人たちが、もう自分がこういう風にやっていったら、国がよくできるんじゃないのかっていうことを意見しだしたんですよね。意見書を書をいいいてですねろろ こういう風にだから政治はやっていくべきですよ、お殿様、みたいな感じで言い出して言っていくわけなんですよ。でね、そうい う, うに意見書を出していくわけなんですけど、けどですね、こう岩崎弥太郎の家とか何なのかってめちゃめちゃ貧乏やから、話なんか聞いてもらえるわけないんですよね。こんな貧乏の生き侍が何かの意見を出したところで、お前みたいな貧乏人で嫌がらもな奴が何を言っとるんやみたいなぐらいの話しか聞いてもらえないという、まあ、そんな状態になってたわけなんです。はい、でね、岩崎弥太郎は、 むちゃくちゃもう成り上がりたいと思ってたからこんな自分が貧乏で終わっていくのが絶対に嫌やったからどう思ってたのかってっ絶対に成り上がりたいと思ってたんですよで成り上がりたいと思ってたからどうしたのかって言ったらもうこんなに貧乏な中でめちゃくちゃ勉強するんですよめちゃくちゃ勉強してですねなんとかして自分がこの世界中の日本中のやつが岩崎雅郎という名前を知っとるように わしはなってやるんじゃきみたいな感じのこ、ね、ううねも情熱でこうメラメラ燃えたぎらせながらやってたわけなんですよ。けど自分の書いた意見書とか全然通らへんからどうしてだかって言ったらもうこれ見てくださいこれ。彼が当時やってたのは青空教師なんですよこれね。自分はこれから武士が刀を捨てる時代が来るからどうなのかって言ったら学やと。学があるやつがいわゆる出世するからなんとか学をつけて やこう国の中でも自分が一番地位を占めてやりたいと思ってたけどもう全然ですねこう自分はスカウトされへんからどう思ってたのかっったらもう最後は教える相手もおらへんから自分は勉強するけど地域のです、ね、小学生とかに勉強教えてたんですね、うん、地域の小学生にしゃあないからも教えてこうみたいな感じで教えてたんですよもう誰も聞きに来てくれへんから。はいで 誰も聞きに来てくれへんから教えとこうっていうので教えてたんですけど、もう彼だから強運だから何が起こったのかって言ったら、なんとですね、そこの小学生の中の親戚のおいちゃんが問屋ですごい大金持ちにやったんですよ。で、その意見書をね、子供に言ってるんですよね、岩崎あたろうは。俺らこんな意見書書いたけど、誰も取り持ってくれへんねんみたいな感じ言ってたのを、そのだから弟子の小学生みたいな子供が、自分の親戚の問屋の人に見せたんですね。 宮崎あたろうさんっていうのはこんな意見書書いてるんですけどどうですかなんか素晴らしいに言う人じゃないですかねって言ってその問屋の大金持ちのところを見ておおこんな素晴らしい意見書を書く若者がこの土佐にもおったのかっていうふうに岩崎あたろうに感銘するんですね。でそれからどうしたのかって言ったら君みたいな若者はもっと勉強すべきだって言って当時だから流行ってたことが何なのかって言ったらみんなが江戸に行って有名な塾に入ることやったんですね。 じゃないけど有名な塾に入って勉強することができたら、自分は出世できると思ってたから、でも塾に行く金が八太郎はなかったわけなんですね。けど、その塾に行く金を、いわゆるその問屋の人が出してくれたんですよね。で、そのきっかけを得たのは何だったのかつ っ, ったら、なんともうどうすることもなく開いてて、こんな汚いところで教えてた、いわゆるその弟子の小学生の子がたまたま縁をつないでくれて、その八太郎が江戸に行って勉強するチャンスをくれたんですね、小学生の子が。 でそこで問屋の大賀天文の人に投資してもらえて、弥太郎は無事、そこからすごい有名ないわゆる門下生、塾の門下生になることができて、その三菱財閥の基礎になった経営学とか、いわゆる財務の状態ですよね、今までいう税理士みたいな仕事の、そういう経理のいわゆるスキルを不足で、もう寝る間も惜しんで、むちゃくちゃしにくいで勉強してから、そこでなんとか身につけることができたんですね。 で、そこでお商売の基礎になる考え方とか、お金のね、いろんな、正面の付け方とか、基礎的なところガッと勉強できてですね、まあ、いわゆる岩崎あ太郎が、これから、あの、成り上がっていくための基礎の部分を得ることができたと。まあ、そんなね、ことを、この人、やってるわけなんです。はい。でね、えー、私がだから話をしたいことは何なのかってことなんですけれども、ちょっと画面もう一回共有しますね。はい。 画面共有してます。はい。でね、なんで皆さんこれ見ていただきたいんですけれども、これどうですか皆さん。これ、コロナウイルスどうのこうのってありますけれども、当時ってね、死の交渉っていう差別制度あったんですよね。徳川が作った。それね、はっきりと言いますけど、コロナウイルスでどうのこうのなんかよりも、はっきり言って厳しいっすよ。普通にだって、あれですよ。あの<笑>、普通にだってどうやってももがいても、 どんなに頑張っても変わらないものは変わらないようなそういう制度があった中だから当時だから幕末の人たちとか明治維新を生きた人たちから言うとコロナウイルスがどうとかねもしくは今の日本人のこの勉強の仕方とか見たらやばすぎてやばいと思いますよ私。なんでそんな根性なくて弱音吐くばっかりやつばっかりで志差引くやつばっかりなのってはっきり 言, って言われると思いますよ。 でこの当時、だからコロナウイルスがどうとかって言われてますけど、弥太郎からしてみたら貧乏で、死能交渉の差別階級もあってね、どうあがいても成り上がれないような時代を生きた人から比べると、コロナウイルスがどうとかって言ってるやつなんか、基準低いって言ってるんですよね。っていうふうに、時代はもっと厳しい時代があったわけなんですよ、オーラの時なんかよりも、もっともっと厳しい時代の中で、それでも駆け上がってきた人たちがいたわけなんですよね。はい だからね、私が言いたいことは何なのかって言ったら、これね、一部を照らすっていう言葉を私、すごい好きで、どういうことな の, 言葉なのかって言ったら、どんなね、すごい人であったとしても、昔は実績もコネクションもお金も実力もないんですよ。でも、その中で、その与えられた自分の居場所の中であがいたやつだけが上がれるんですよ、こういうふうに。何にも自分は勉強する金もないし、 みんなが江戸に行ってね、勉強しだしてお金持ちの人たちは、自分はね、勉強できなくて悔しくて、何にもすることもないから、近くの近所の小学生集めて学問を教えてたんですよ。あがくんですよ、何かをして、自分は。もうだから、奮い立つこの気持ちを抑えることができひんから、もうついには小学生に教えるっていうね、そんな武士の見栄もプライドもクソもないんですよ。けどやっぱりそれをやっていったら、たまたまそのね、そういう風な気概を持ってやってたから、その塾生のお弟子さんの一人の人が、 話をね、縁をつないでくれて当時こんなんやったタ太郎に投資してくれたんですねそういう気持ちを持ってやっててあがいたからでねだから私言いたいことは何なのかって言ったらあの独立開業する時でねいきなり実力があってマーケティングのスキルがあってお客さんがいてリピートが取れて技術があってね広告のかけ方知ってるやつなんかおらん一番大事なことは今置かれてる環境の中であがく覚悟をお前は持ってんのかってことなんですよ はっきり言って。で、そのあがく覚悟がないんやったら、どこの塾入ろうが、なんぼ金持っとって言う投資されたとしても、企業で成功できるわけないから。で、そこを間違えんなよってことを私一番最初言いたいんですよ。ここの場所で。だからね、もう一回言っときます冒頭で私言いましたけど、コロナがどうとか、親がどうとか、金がなくて自分は家族がいて子供がとかっていうのはね、もうやめてほしいんですよ。で、そういうことを言うのは、ね。 そういうこと言うのは自分が成功してからにしてほしいんですよ。とりあえず俺が100万くらい出して、まあ、あの時辛くて子供も家族もこうで金もなかったけど、まあまあ、頑張ったんや、俺はっていう感じで言うんやったら、まあ企業で成功する見込みあるわね、ちょっと。だけど、今の段階でね、だから皆さんここには何してたかわからないんですけど、ここで知りたいんですよね、コロナの中でどうやっ て, どうやって勝ちたいのか。知りたいんでしょいやそこっすよ。はっきり言ってリピートがどうとか、そんな新規がどうとか、そんな関係ないから。そんなノウハウとか、2年経ったらすぐ新しいなるからね。 どんどんどんどん刷新していくからメディアとか媒体とかはでそんなことより大事なのはねだから当時のこの岩崎あたらとかのこんな状況でじゃあ自分が生まれた時にそれでもお前は起業する根性あんのけってことなんですよ首脳交渉の差別階級決まってて金もないけどあがくだけのことをやるだけの根性を持って白いの独立開業やろうっていうぐらいの気持ちがあったらうまいくでと成功できますってことを最初に私は言っておきたいんですねだから 今日いろいろですね、新規の話とかリピートの話とかさせてもらいますけれども、みんなに一番大事なのはこれ、一号を照らすってことは、これだけちょっと表書いて、どんな環境であってとしても、お前やる覚悟決まっとるんけってことなんですよ。それ決まってたら、なんぼでもお前行くわ。売上げのアッパーなくなるよね。どんどんどんど ん, どん自分が次のれ何をやればいいのかって道が出てくるんですよね。でね、みんな会社の規模でかした中、でかくしたかったらどうしたらいいのか教えてあげましょうか。私だから120人ぐらいとかでね、 あのまあ、それなりにだから今やらせてもらってるわけですけどどんどんどんどん売り上げの規模を上げていって会社出荷していこうと思ったらどうしたらいいかってめちゃくちゃ簡単で国のことを思って自分が事業を位置づけられるかどうかなんですよ国意味わかります国難もしくは自分の住んでる国自体がヘルプできるように自分の事業を位置させれるかどうかこの考え方があるかどうかで皆さんの事業のスケールは 100% 決まる。 なぜなら生体経営とか治療院系とかどんなビジネスだったとしても規模がでかくなるにつれて社会に与える影響というのが出てくるんですね、これね。売り上げがでかくなってきたらどうですか、ソフトバンクとか。ね、この前、売り上げで利益で5兆とか出てきますけど、あんな小さい国の国家予算より持ってますよねで。あそこの国とかが、ソフトバンクとかが何か例えば通信回線のインフラとか持ってますけれども、それやめるっつったら日本国民困るんですよ。とか、JAL とか ANA とかありますけれども、昔、あの、 JAL とかでも経営夫人とかで再建してもらったでしょ、国のお金借りて。で壊れると、だから日本国民が飛行機に乗るっていう、そういう利便性が欠けてしまうから、国が助けてくれるんですよね、そういう事業を潰してしまうと。でね、だから皆さんが生体に事業やってて、でかくしたかったらどうしたらいいのかって言ったら、めちゃくちゃ簡単で、いわゆるこの医療の中で、どうやったら今、この医療業界の中で困ってることを、ヘルプできるのかな、俺はっていうことを。 1日に100回ぐらい自分の脳みそに質問してもらうことなんですね。その質問していったら、会社をでかくする一番大事な答えがたくさん詰まってるんですね。はい、ということなんです。だから、当時、だから三菱、えー、財閥を築いやたや太郎ですけれども、この三菱はあの日本国の発展とともにありとかって言ってるんですねいや。見てもらったら分かるんですけれども、日本 の, あの国とかが、 あの戦争するための武器とかを、ね、いっぱい船で運んであげたりとかして、この時お金稼いでるんですよ、三菱って。で、日本 の, 日本の政府といわゆるだからめちゃくちゃち着しててですね、日本の国がどうやったら強い国になるのかってことを本気で考えてやっていたという、そういうふうなあ八太郎がだから三菱がすごく大きくなった当時、だから言われてることは何なのかって言ったら、そういうふうなだから国のためを思って自分の事業を本当に位置づけてやっていったという、そういうふうな会社だったから、 ですねはいですので、皆さんにつきましても、生体院のね、小さい1個の箱をとりあえず作ろうっていう考え方だと、それ以下の結果しか出ません。はっきりと説ます。それ以下の結果しか出ないんです。じゃあ、それ以上になろうと思うのであれば、自分の持ってるスキルとかノウハウをね、ほんまに日本人全員が幸せになるように位置づけるために、今自分に何が足りんのやっていう、そういう考え方してほしいんですよね。だから人生とか、企業のね、 この質は何に決まるのかっていったら、自分にどんな質問をするかで決まります。で、その質問の規模のでかさ、スケールの大きさ、これがちっこければちっこいほど、それより小さい結果が現実世界で起こりますね。で、大きければ大きいほど、どんどんどんど ん, どん道は出てくるし、それに見合った人が自分に働いてくれるし、自分のいわゆる動かすお金、まあ、当然、得られる売り上げも勝手に上がってくると。あ, あいうふうに、まあ、続いていくんですよということを知っていただければなと思っているんですね。はい。 なので私自身この話してますけれども、私は今ですね、医療機関4つと連携して自分の会社やらせてもらってます。で、自分の診療科も今1つ作ることができました。私がやってることは何なのかって言ったら、西洋医学で見逃してきたことを世の中に問うっていう理念でやってる会社なんですね。で、うちの会社のビジョンは何なのかって言ったら、まず1個目、今、円もらってる会社、今円を、ご縁をいただいている1つの病院があります。だいたい120所ぐらいの、まあ、田舎の病院なんですけれども、 ここの病院をどうやったら経営を再建できるのか、これに今チャレンジしているところで、これは私の今取り組んでいること1個目ですね。2個目は何なのかって言ったらですね、将来的に私、病院を買収す る, するつもりで動いてます。規模的には300床以上の病院を買収します。でその300床以上ぐらいの、まずは病院の買収させてもらった場所をプラットフォームとして、今まで培ってきた、こういう筋膜リリースとかコンサルティング自費の分野、もしくは東洋医学の機能分野っていうところをミックスして、 これ、結果出るってことは、私、確信してますので、そこの一番大きな医療のプラットフォームの中で、そういうことを、まあ、提供できるような医療機関、これをまあ作るというような野望がありますので、まあ、この2年以内にやっていくと思うんですね。はい、であともう一つは、今のだから塾とかコモンサルとか、診療おとかの授業部に来てくれている人たちに雇用を生むことです。働く場所、雇用を生むということを、まあ、私はこのまあ2、3年ぐらいでやっていくというふうな形で動いていってるところなんですね。はい ですから、えーまああのー、今の話はですね、岩崎弥太郎の話をさせてもらいましたけど、私自身もいろんなステージの時にいろいろやっぱり自分自身が止まってしまったなってことを何回も感じたんですね。次何やったらいいんやろう、俺は。ね。で、一番皆さん知ってましたか目標って達成した瞬間が一番モチベーション下がるんですよ。目標なんて達成するまでが一番いいんですよ。モチベーション上がるから。目標達成してしまうとね、 次何すればいいか分からなく自分がなななっっててししままうううからこれ一番困ってしまうという状態んですね、はい、なので皆さんいろいろたくさんしゃべりましたけれどもうちの富士塾で学ぶということは申し訳ないですけれども医療の未来に貢献するための人材に私が育てますねで申し訳ないんですけれども慈悲がどうとか医者が嫌いとかそういうこと言ってるわけじゃなくて今の医療に足りない部分を一緒に補って患者をもっと笑顔にしようやと。 いいうことを私やってきたわけなんででですねそれでかい規模でで皆さんがどんな国家資格持っててどういうふうな治療家の時代歩まれてきた人私は知りませんただ一個だけ共通していることは人が健康になることとか人がですねいわゆるこの自分のなっている病気を良くなったりとか痛みをですね良くするとかそういう延長線上で皆さん事業とかやっていくつもりですよねここから先もなのであれば自分の金儲けのことしか考えなやつはうちの塾生にはいらんわな そんな気持ちでやられたとしても、俺が恥ずかしいだけやからな。なんでかって言ったら、まあ、これから病院もってやっていくないから、売り上げを上げるその意味というものを、私腹を肥やすことから、社会にちゃんと還元するっていう、そういう考え方のあるところまで、やっぱりまあ、将来上がってきてほしいよねというふうな、そんな気持ちは、個人的には少し持ってる部分ではあります。ですが、皆さん、えー、将来的に私がもう少し、えー 進むことができればですね、診療科を作って、えー、皆さんをその場所にお招きする日も、まあコロナになってやりにくいんですけれども、まあ、順調に話を進めていっておりますので、そこの場所でね、新しい医療の形、既存の医療の中で足りない部分を補填するというふうな、そういう気概を持ってね、共に歩んでいくことができれば、あ皆さんの起業したいとか、ね、自分が治療科としてどういうふうになり上がってきたのかっていうところの部分の、まあ一番大事な根っこの部分がね、 分かってくるんじゃないのかっていうふうに思ってますので、なんで冒頭私いろいろりましたけれども、まあ、偉大なる企業って話ありましたけど、普通に起業したとしても偉大にならないですよ。偉大にするのは自分の意思ですよ。自分の考え方一つなんですね。はい、でコロナの時代ですけれども、コロナよりも厳しい中でこう戦ってね、勝ち上がってきた人たち、何人もいるので、絶対自分が不幸とか大変とか思わないことですね。そう思いながら、やっぱり。 やって欲しいなとせっかくね、この治療観覧って、ちょっと俺、起業してみようかなとか、売り上げなんとか上げてあげたいなっていうふうな意識を持ってる人だけがここに来てるわけなんですよ。ね。お金のは来ない。店閉めるから。諦めるか。コロナでもう店ダメだった。っていうふうにしたくないからここに来てるわけですよね。なのであれば、ちょっと一発、ここから今日の日を境にしてね、やっぱ逆転をしてほしい 何かこうね注入して、えー、次の道をね開いてほしいなっていうふうに私は思っているわけです。